こんにちは田陽介です少し前の動画で人の真似をするのは悪いことかというお話をしましたそして盗作はダメだけど誰かの作品からインスピレーションを得るということは決して悪いことではないという内容でしたそして今日はどこまでがパクリなのかインスピレーションを得るということはどういうことなのかというお話をしたいと思います さて作品には著作権というのがあることを皆さんご存知だと思いますウィキペリアでちょっと調べたんですが盗作というのは人の作品を全部または一部をそのまま自分のものとして無断で使う行為のことだそうですこの無断で使うっていうこともあなたの真似してこんな作品作ったんだすごいよくできてるねって言ったとしますでそれは許可を出したんじゃなくてその作ったものに対して上手にできたねという意味で ちゃんとこれこれこういうことに使いますということを話しないとダメです。そんでちゃんと使うからには使用量とかそういうことが発生することもあるのでそういう話もちゃんとしてから契約を結ぶとかそういうことも全部含めて許可をもらうということですよ。で、まあ絵描いてて気になるのがどこまで似てたら著作権の侵害になるかということですね。 ある法律事務所さんのサイトを見つけてちょっと読ませていただいてすごく興味深かったので下の概要欄にリンクを貼っておきます興味のある方はチェックしてみてくださいでその法律事務所さんのサイトによると盗作にあたるかどうかはその作品は誰かの作品を参考にして作ったかどうかということと その作品がその参考にした作品と類似しているかどうかということだそうですそして実際にトラブルになるケースというのは その作品を参考にしたかということよりも似ているかどうかというのが著作権侵害になるか否かの判断において重要になるそうですでこのサイトには裁判で著作権侵害になったケースとならなかったケースが実際にそのイラストを載せて説明してあったのですごく面白かったんですが2つの作品があって作品のありふれた部分が似ている分にはまあ OK だったんですが その作品の特徴的な部分が似ていた場合は、著作権侵害となっているようです。盗作っていうのは著作権侵害という犯罪です。でも法律的なこと以前に、たとえ法律的な網をくぐり抜けたとしても、その作者への尊重とか、まあ、絵を描く人だったら絵を描く上でのモラルとかまあ、道徳とかね、あとは自分がアーティストとしての誇りとかプライドとか、 そういうものがあったら、盗作なんて考えないと思うんですよ。というか盗作になるような作品は作らないと思うんですね。でもどこまでがパクリかっていうことを知っておくことも大事だと思います。そうしないと法律違反にならなかったとしても、せっかく描いた絵がパクリだと思われてしまいます。さて。 どこまでがパクリということなんですが誰かの作品に似てしまう理由っていうのは何なんでしょうもう自分で考えて描いた絵が誰かの見たこともない絵とたまたま似ているっていうことももしかしたらあるかもしれませんたまたま似ていてそれで著作権がどうなって言われた場合はまあその時と場合にあった対処方法があると思います、まあ、それは法律的なことなので弁護士さんとかに相談するような内容だと思いますでもしアーティストとしての誇りがあるのなら先にそれを表現した人っていうのを 強長して身を引くというのも一つの考え方だと思いますちょっと今日はそういう話がしたかったんじゃなくて絵を描く上での注意点ということですね誰かの絵を見て参考にして自分の作品を描く場合のことなんですがその見たいと全く同じにしなければいいというものではありませんさっきの法律の例もそうだったんですがモラルとして考えた場合はその法律よりももう少し厳しく考えなければならないと思います だからそっくりだけど形をちょっと変えてある色を変えてみた構造を少し違くしたちょっと何かを付け足したもしくは何かを省略したその程度の工夫ではまだまだパクリに見えてしまうと思います法律にだって引っかかるかもしれませんまあ法律のことはわかんないですけど数字で言うと 10% とか 20% その程度しか変えてないのであればパクリに見えてしまうことが多いと思います 模写と同じようにまだだ練習の段階だと思いますますあそのパーセンテージだけじゃないんですけどもし見てマネするんであれば取り入れる部分っていうのは 10% とか多くても 20% ぐらいにしといた方が良いのではないかと思いますただしすっごい特徴的な作品ってありますよね最初に言ったように盗作っていうのはその作品の全部または一部をマネしただけでも盗作になる場合があります でこのぐらいの作品があってほんの一部だけそれをそっくりそのまま描いたとしますでその部分がその作品の特徴的な部分そのアーティストのシンボルみたいな部分そういう部分をそのまま写して描くぐらいそっくりに描くとちょっとずれてもイメージがもうそのままみたいになってるともうパクリに見えちゃいますよねなので人の作品を見ながら自分の作品を作り上げるっていうのもものすごい時間がかかることだと思います 20年ぐらい昔なんですけど私は人の作品を自分の作品に取り入れようとしてそれでスランプになっちゃったことがあります。 アイディアを取り入れるでもパクリに見えないようにする自分のものとして表現していくそれってかなり難しいことだと思います今の私は自分の作風を持っているのでちらっと誰かの作品を見た時に面白いなと思ってなんとなく自分の作風に取り入れることができますでも自分の作風が出来上がったないうちに人の作品を見ちゃうと自分がシンボル的なものを持ってないものですから相手のそういうシンボル的なものに願ってそういうものを使っちゃうっていうことが あるかもしれません結構難しいですよね20年ぐらい前に私がスランプになっちゃったのは結果を急いだからかもしれないですね人の部分からそうしたりはしたいっていうのを見過ぎちゃってで結果を急いでスランプになっちゃったという感じだったと思いますまあこんなのね何年もかかるもんだと思って焦らずに模写したりまあ半分ぐらい真似したり少し変えたりとかしていってまあそれを公表するのはまずいけど公表するとしたら誰々の真似をしましたって言っちゃった方がいいと思います あからさまな真似をされたら、真似されたアーティストはパクられたと思うでしょう。もし私の作品を誰かがパクったら、まあそれは私の作品をいいと思ってくださったから真似をしたんでしょうけど、決していい気持ちはしないと思います。パクった作品を自分の作品として公表したり、何かに使用したり、販売することは言語道断です。下手すると犯罪です。たまあ法律的なこと以前に、作風というのはアーティストが努力をして作り上げたものです。 私の場合も何年も何年もかけて楽しいこともありましたが苦しい思いもして作り上げたものです。はくられるっていうのはそのアイデアを盗まれるということですからやっぱりいい気持ちはしません。 そそれででもも著作権なんてなんでそんんてのあるんだって思う人も多いかもしれないですし発想とか想像とかアイディアとかデザインとかそういったものの価値なんて全くないと思っているような発言を耳にしたことが何度もあります例えば技術的に簡単に描けちゃう絵があったとしますよねそれでそんなに誰だって描けるっておっしゃるんですよね確かに見て写して描くなら誰でも描けると思います なんですけどその構図とかデザインを考え出したっていうこととその時間とそういうものを考え出せるようになるまでに費やした年月とか労力とかお金だってかかってる場合もあります。 どんなにシンプルでも複雑でもいいんですけどそうやって付加価値がついたものだからこそそういった著作権に守られているのですそれじゃあインスピレーションを得て自分の作品に取り入れるというのはどういうことなんでしょう誰かの作品を素晴らしいと思ったのはいいんだけどそんな人の真似をするなんてってことに罪悪感を覚えて躊躇しちゃう人をたまに見かけますし私もそんなふうに思っていたことがあります まあ、真似をすることに躊躇するってことはアーティストとしての誇りがあったり作品を作った人への尊重があったりするからだと思います。 そんな人たちが躊躇していることっていうのは、ほんの些細なことで、さっき言ったパクリとか著作権とかってこととはほど遠いような、ほんと小さいことです。例えばこんな石に絵を描いている作家さんを見て、石に絵を描くなんていいアイデアだなと思うんだけど、石に描くっていうのは真似になっちゃうんじゃないかって躊躇してたりとか、そんなレベルのことなんですね。で、描くのはもちろんその石に描いている作家さんの作風じゃなくて、自分の作風でその石に全然違う絵を描くっていうことなんですよ。 石に絵を描くことを考えついたっていうのはすごい頭がいいと思うんですけど石に絵を描いてる人ってたくさんいますキャンバスに絵を描いてる人を見てキャンバスに絵を描くことがパクリだって思わないのと同じように石に絵を描いてもいいと思いますその代わり誰かが何かある素材に絵を描いてこれに絵を描いてるのは俺だけだっていうようなアピールをしてたとしたら真似しない方がいいと思います あと真似するのでも結構緩いのが色ですねちょっとそのデザインを真似するっていうのはすごい似ちゃう場合があるんですけどなんか色の組み合わせをちょっと取り入れてみる例えばオレンジと紫の色合わせを誰かがしてるとしてオレンジと紫の組み合わせかちょっと自分もやってみたいって言って自分のオリジナルの作風で紫とオレンジっていうのを取り入れてみるとかそんなんだったら全然パクリに見えないと思います これはインスピレーションですただ一部紫とオレンジの部分があって形みたいなのが描かれていてその形まで真似しちゃうとパクリに見えちゃうと思いますあとはモチーフですね例えば黄色いクマさんの絵を見て黄色いクマかいいなと思って黄色いクマを描いたとします でも、そのクマちゃんの絵が全然違かったら、たとえクマが黄色でも全然問題ではないと思います。だけど、そのクマさんそっくりのクマさんで、黄色じゃなくてグリーンだったとしたら、それはパクリに見えます。まあ、ポイントの一つとしては、インスピレーションを得ても全く違う絵にするということです。 その人の人真似をしても良いいかという動画で私が自分自身の例を出してお話ししたんですけど私が誰かが描いた白にムラのあるバックグラウンドがあってそこになんかカラフルなモチーフが描いた白地にカラフルっていう作品を見て影響を受けて真似をして描いたということを言ったんですが白地にカラフルのモチーフなんて別に珍しくないアアイディアですただ私があんまり使わない表現方法だということでちょっと影響を受けたというだけのことです。 その村っていうのはどんなんだか忘れてあったけど私は全然違う塗り方をしましたそれでカラフルなモチーフっていうのが描かれていて私もカラフルなモチーフを描いたんですけど私は全然違う色を使って全然違う絵を描きましたその絵っていうのは私がいつも描いている作風の絵ですパクリのほかにパロディとかオマージュっていうものがあると思います 私はあんまりよくわかんないので結構うまくやるの難しいんじゃないかと思いますなので感覚的にパロディとパクリの違いがわからなければやらない方が無難だと私は思います 今日はモラルととととかかか尊重とかアーティストとしての誇りとかちょっと私の個人的な意見ばっかりだったんですけどまあそういうのがあれば少なくともその法律に引っかかるようなことはやらないと思うんですよねちょっと今日話したポイントを4つにちょっとまとめさせていただきます。 1つ目が似てるんだけどちょっと違う程度ではまだまだパクリということですね2つ目が見た作品のシンボル的象徴的っていうかすごい特徴的な部分ですねそういう部分を真似したり取り入れたりするときは要注意ということですね3番目は、 アイデアを取り入れてもいいんですけどその影響を受けた作品とは全く違う自分独自の作品に仕上げるということですね4番目は色を真似するっていうことは結構共有範囲が広いと思うんですけど特にデザイン的な部分ですねこういったものを真似するのは結構難易度が高いということですねで最後の4番目なんですけどデザイン的な部分キャラクター的な部分ですね そういった部分を真似しちゃうと少し似ているだけでも剥離と捉えられやすいと思いますシンプルなものほど難しいのですさっきも言いましたけど技術的にシンプルで誰にでもできそうなものっていうのは誰にでも思いつくような発想ではないからです剥離に見えなくする難易度っていうのはかなり高くなると思います なんか盗作とか著作権についてちょっと検索してたらなんか有名な裁判の例が出てきてちょっと知らなかったんですけど10年ちょっと前ぐらいの事件でミッフィー対キャッシー事件っていうのがあったみたいですねミッフィーちゃんって知ってますよねこれ著作権になるのかちゃんとあちょっと家にあったんですけどこの子でキャッシーちゃんっていうのはうちにないんですけどキティちゃんの顔に うさぎの耳がついてるみたいなキャラクターなんですけどちょっと面白いんで興味があったら検索してみてくださいなんかねサンリオの肩を持つとすればキティちゃんの猫の耳をうさぎに変えたような感じでミッフィーちゃんを真似したようには見えないしミッフィーちゃんの方の肩を持つとすればまあ並べるとすごい特徴が似てるっていうこともありますでオランダで行われた裁判でミッフィーちゃんの方が勝ってるそうですなんですけど 3月17日の地震が起きてで争っている両方の会社が裁判に使っているお金を被災地に寄付してそれで和解したそうですサンリオの方ではキャッシーちゃんの使用を中止したそうですなんかいい話じゃないですかわかんないけどでさっきも言いましたけど私が参考にしたウィキペディアと法律事務所さんのリンクは下に貼っておきます